どうも、めちゃくちゃお久しぶりです。テトさんです。自分の中でネタが尽きてしまい、考えるもののその都度バージョンが来てしまい動画を上げれずじまいでした。しかし、動画を上げれていないにもかかわらず登録者の方が増えていくという。ですので、今回久々に投稿です。いつも通り楽しんでもらえたら幸いです。これからも編集でも多少動画上げていこうと思います。ダンスとシグマも終わり近いのでつかさっき最後までしていきます。おいおいおいおい。 づきゃ2体とかふざけてんのかーこっちトラ標準が体延べなんだぞ一発で止める武装ないんだぞでも、これ2500コスト4回落としたら終わりじゃね勝ち筋が見えたさあ、今回もトラハン信じて味方を信じて戦いますよよろしくお願いします 今回はでかいのが多いので覚醒は貯めやすいので手当たり次第狙って覚醒貯めていくって感じですねたラマスのおかげで覚醒が少して貯めやすいように色ドも早いのでガ ン, ガン撃していきますただ今回一つ言えることは分かってたけどマスイカに見られると何もできませんなので私がやれることそうオルガを狙うことこうしかない俺はあいつに一つかますんや俺のできることはそれくらいなんや振イカねでガ ン, ガン近づいていきます多分バレてるけど もしいやいてない目と目が合う瞬間好と気づいたなんとか一日前においだを減らすことに成功誰かが回収してくれること願って旅は引っ張るあと大金より2か3枚回収されてしまいましたねこの体金では自分での回収は厳しいですねい お味方の勇者の方がオルガを回収してくれましたこれはワンサイネコちゃんですねこれは確定ためてオルガ狙うしかねえ他は味方に任せてオイラの前えぶいまらねえ確定溜まったぞ準備万端いつでもリスボールがいけます来た来た来た来た来た来たきた味方は耐久維持してくれているやるしかない前えぶいためられねえ お前らが止まんねえ限りその先に俺はいるぞだからよ止まるんじゃねえぞ止まるわけないよなーダウンス・ドクロス・リークとな上に飛ばれても裏庭に回収してくれることあね 正直、編成的に厳しいかなと思いました。しかし、諦めなきゃ勝てるということをまた証明できたと思います。最後まで諦めなきゃ劣勢だろうが、自分がミリだろうがは疑いはあります。4対4のゲームなのですから、本当に無理な時もありますけどね。ワークトップクリアを踊りたい。ご視聴ありがとうございました。野良の方もありがとうございました。またマッチングした際はよろしくお願いします。